金の盾が、ついに届きされる。明らかに中身入ってるつぶれ方じゃなかったのはさておき、届きましたよ。金の盾、個人的には今更なのですが、とりあえず開けましょうかね。10万人目の登録者を覚えていますかみたいなメッセージ文、すまんな、当分の私の目標は、YouTube に頼らず十分稼げるようになることなんだ。扱いがつだってただの紙切れですし、トロフィーそのものはそこまで重要じゃない、大事なのは行動の積み重ねだろう。すげえ。 ちゃんとカーボン調ってほどり出しづらいなおい、いつも通りグダグダですが銀の盾ゲットです。視聴者様様様様様ですね。なんてボタンのところを鏡にして映り込みを誘う、動画プラットフォームの鏡。はぁ、あ、思ってた以上に鏡だわこれ。うっかり 4K で出したら、映り込みで住所特定されそうだな。言ってる間から危ないことすんな。自立しないだけの板とかアホやん古代エジプトかよって思ってたら、壁掛け前提の設計なんですねこれ。 個人的に動画見返しててプリウスのブレーキディスクの方がかっこいいと思ったのはないしあのディスク系でフロントブレーキっていうのが気に食わねえというわけでカーボン調らしくこのプリウスで銀の盾を引くというネタの準備をしてきました行くぜプリウス銀の盾に耐えるあーやっちまったなーというわけでレグノのトレッドパターンが印刷されましたスキール音なるくらい荷重かけられるわ銀の盾踏まされるわレグノも大変だな